は両足閉じて両膝閉じてゆっくりとお尻を上げていきましょう。息を吐いた時にお尻しっかり持ち上げて、吸った時にお尻を下ろしますが床からは浮かしていきましょう。お膝しっかりと押し合って、息を吐いた時には骨盤底筋引き込むように持ち上げ、吸った時は下で秩しっかりとリラックスしていきます。 それではお尻ぐーっと持ち上げてて骨盤底筋引き込んでキープしていきましょう、はい、次は両足の裏向き合って足開きますお膝開きましょう吐いて閉じて吸って開く吐いて閉じて吸って開きましょう吐いて閉じて吸って開いた時は膣しっかりリラックスします吐いた時は膣を体の中まで引き込みましょう お尻浮いたまま、腰あまり反らないようにしていきますね。お膝ぐーっと押し合っていきます。キープしましょう。骨盤底筋も引き上げて。はい、次は両足腰幅で足平行です。鼠径部溝できないところまでしっかりとお尻持ち上げて。吐きながらお膝同士タッチします。 吸って腰幅まで膝開き、吐いて内膝同士タッチ。吐くときは膣を引き上げて、吸ったときは膣しっかりとリラックスしていきましょう。はい、それでは内膝ぐーっと押し合って膣引き込んでキープ。 はいお尻を下ろして足交差して天井にまっすぐも上げていきます吸ってお膝曲げて吐いてつま先ピーンと伸ばしていきましょう吸って膝開いて曲げて吐いてしっかりつま先天井です左右の足を中央にぎゅーっと押し合うイメージです内転筋しっかり使っていきましょう それでは伸ばしてキープ左右の足ギュッと押し合ってはい、足交差反対にして同じことを繰り返します吸って曲げて吐いてぐっと左右の足押し付けて骨盤底筋の引き上げも行える方一緒にやっていきましょうでも無理しなくていいですよ数百人 合わせててやっていきましょうはいそれでは最後ぐーっとつま先天井左右の足押し合ってキープはい次足開いて閉じる開いて閉じる数拍に合わせてやっていきましょう。 腕をももの間に入れて腕とももで押し合いながらゆっくりとかかと同士タッチして内転筋しっかり使っていきましょうゆっくりでいいですよはいそれでは両かかとタッチ足の内側全部中央に寄せて寄せて寄せて寄せて寄せて。 はい、いかがだったでしょうか。今日は内ももをね、徹底的にトレーニングしましたね。内ももって骨盤底筋の一番近くにある筋肉なので、内ももを鍛えることによって骨盤底筋を同時に鍛えることになります。骨盤底筋がしっかり鍛えることができたら、下に下がった内臓がぐっと上に持ち上がるので、下腹部もすっきりしてきます。そして内ももを鍛えることによって、 インナーマッスルをね自然と使って立ったり座ったり日常生活ができるようになるので立ち姿勢もすごくきれいになるし太ももの外側の筋肉も自然と脂肪が取れてきますなので足が、ね、すごくすっきりしてきますね。はいえ短時間ですけどとっと とても効果があるメャルでは更年期前後の女性たちが抱える体のお悩みを解決する骨盤底筋に意識した運動苦手な方でも簡単にできるエクササイズマッサージストレッチご紹介していますもしよかったらいいねボタンチャンネル登録よろしくお願いしますそしてこんな体操やってほしいとかこんな悩みがあるんだよねみたいなのがあったらぜひコメント欄に書いてください でも、ね、励みになるしあのぜひ、ね、皆さんの役に立つ動画届けていきたいと思っています。それではまた